東京文京区に参りました東京学生吉井と申します今年の演舞テーマは「わ結び」チームの歴史の輪を未来へつなぎお祭り出会う方々やチームの仲間たちの絆の輪を未来へつなぎたいという思いを込めて作った作品です全身全然全力で踊っていきますので皆様お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 巡る季節帰らぬ思い永遠に紡ぐは我らの絆東京学生キッチン、いざ参る。 あさあ皆さんと一緒に何かのご縁でプレゼントやってる、からよろしいでるかーかすか アスリーバーシーの名のもとにさあさあさあさあそれさに響かせさあさあせいさあさかなることに心をけなせます彩り見せるわひらめくるなないろ叫び聞きますねいろあさなべるまでがござります